Apple Watch のささやかな振動で朝起きてます。あ、どうもインヌです。今日は心臓がチクチクするので短めにしたいと思います。最近 Apple Watch を腕につけて寝ています。今まで寝るときに apple watch を充電する時間にしてたんですけれども、最近は？ こうお風呂に入ってる時にね充電するようにしていますちなみに1日2回30分ぐらいお風呂に入ります犬ですアップローチはアラームと時間の確認とスイカとクイックペイを使うだけなのでそこまで充電が減りませんしアップローチの充電スピード意外と早いです時計をして寝るって何か 違和感があって気持ち悪いんじゃないかなと思ってたんですが、まあ、疲れもあってかなんとも思いませんこう音じゃなくて振動でこう静かに起こしてくれるのが良きだと思います別にアラーム音で起きようが、まあ、振動で起きようが、まあ、朝ね眠すぎてだるいことには変わりはありませんけども振動でこう静かに起きるというのがとってもスマートで気分が良きです あと寝る時にこう心拍数が意外と遅くなってるとかそういうのもね分かってしまいます私犬何回かこう心拍数が遅くなってますという通知がありました、えー、皆さんもぜひアップルウォッチを腕につけて寝てみてはいかがでしょうかということで犬でしたバイバイピス